皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月5日、すっからかんになってしまったお庭の釣り堀ですが、今日は2匹もキングサイズを仕入れることができたので、放流しておきます。しかも、この2匹は初めてのキングサイズだったので、キングサイズリストがまた増えました。ありがたいことです。竜王杯は S ランクに到達しました。 1位が4回、2位が1回、4位が1回、合計6回で S ランクまで駆け上がることができました。このルールでここまで勝てるのは正直運が良かったです。このペースで勝ち続けられるのなら1日3回くらいでも余裕でランクインできるのですが、ここからが本当の地獄なので、もっと試行回数を増やさないとダメですね。とりあえず今回は無理はしないので、トランクポイントが稼げればいいなぁくらいの気持ちでやっていこうと思います。